韓国のファンの人たちにはちょっとあまりなじみのな い, というふうに<笑>、あのー、思われているかもしれないんですけれども、まずはあの自己紹介、どんなことをされている方なのかっていうのを教えていただけますかあはい、l j l でキャスターを リーグオブレジェンドのキャスターを務めているアイズと申します。よろしくお願いします。はい。日本 LJ リーグ、LOL リーグでキャスターをいるアイズです。日本リーグ初期期にキャスターをレボルサーを運んで、初期リーグと、現在リーグを比べすると、ちょっと、まぁ、バッで、ちょっと、달라진、ちょっますか っえっ、ー、と、日本で、レボルさんとともに、もう本当に、あの、創世紀最初の頃から、えっ、ー、と、現在までずっとリーグのえ中継を担当されてるんですけれども、まあ当時と今とで変わった点ってどんな点だと思いますか変わった点ですかはい。そうっすね。い、いっぱいいっぱいありすぎるんですけど、どこから喋ったらいいですかハンドカい。ノ。バニー、そうそう。ね、ハンドカはい。 一二個ぐらいでお願いします。一二個ぐらいで。はい、えっ、ー、とー、まあ、リーグが大きくなったということが一番に、まあ、挙げられますね。昔は、あの、あ、ライオットゲームズがそもそもまだ昔、昔僕らが始めた頃は、ライオットゲームズ主催ではなくて、うんえー、別の会社がライオットに許諾を取って、まあ、LGL というのをスタートしたんですけど、そこから2016年に、えー、ライオットの公式リーグになったっていうのが一番大きな まあ変化なのかなと思いますね。で、まあもう一つ挙げるのであれば、そうですね、あの、国際戦で結果が、まだベスト16とかはいけてないですけど、例えばヨーロッパのチームに勝ったりとか、ちょっと結果が出てきたかなっていうふうに感じてますね。初 라이엇제펜라이엇게임스가하는게아니라다른기업이그라이엇의허락을받아가지고리그를진행했었어요그런데그2016년부터에라이엇게임스가하게돼가지고공식리그가됐죠그게가장큰변화라고생각합니다그리고두번째로는극제대회에서 아직까지는뭐심리관그렇게올라간적은없지만그래도유럽팀한테이기거나뭐그런식으로조금씩결과를남기고있습니다저와도쿄에서 u 년전인가인터뷰를했을때정소린캐스터가롤모델이라고했는데지금은좀롤모델이바뀌었는지아니면 l e model, the Pacan, the Janine, and j u n と、えっ、ー、と、インタビューを一度行っているのを覚えていらっしゃいますかはい、覚えてます。はい。で、その時に、あの、韓国のチョンソリムキャスターという女性キャスターがロールモデルだというふうにお話しされてたいと思うんですけれども、今でもそのロールモデルもし変わってないですかねそれと も, もし変わっているのであればちょっと教えていただけますかあの、<笑>男性の、男性の。 あのー、あ、はあいうレディの人でさ。わかります、わかります、はい、ちょっと真顔で眼鏡の方ですよね。その方がまあ、シャウトキャスターだったんで、はい、まあ、結構。えー、まあ、言葉はわかんないですけど、真似てたんですけど、うん、最近だと。そうですね、ちょっと変わってきてて、いろんなことに自分でチャレンジしているというのが現状としてはありますね。例えば、テレビのアナウンサーの。 トーンとか、そういうのもちょっと、うん、に、やっぱ日本は日本の文化としてあると思うんで、え、最初のスタートはそうだったんですけど、海外を真似てたんですけど、今は結構国内のテレビのアナウンサーの、うん、声のトーンの使い方とかを、ちょっと意識はしてますね。うそん、ちょっと、お礼が있었던것같아요。うん。え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、 를말씀하시더라고요지금네그래가지고좀뭐모르겠어요어떻게된건지모르겠는데어쨌든간에예전에는그전현진캐스터처럼약간소리지르는그런중계를좀뭔가모르는그러니까말은못알아듣지만그래도그런거를좀의식하고있었고요근데지금은밖 좀바뀌었습니다요즘에는그여러가지에도전한다는느낌으로이것저것시도를하고있고요그리고그일본의 TV 에나오는아나운서의목소리톤이라든가그런거를좀많이배우려고하고있고요아무래도일본에는일본만의또문화가있지않습니까그래서 처음에는해외캐스터분들 e 스포츠캐스터분들을참고했었지만지금은국내아나운서들의목소리톤같은는이스식하고있습니다그러면본인이생각했을때그롤리그방송에서캐스포츠는이스포츠스스포츠는이스포츠는이이스포츠는이이스포는스포츠는이스포츠는이스포츠는이는이스포츠는이이 二, 二つあると思ってて、一つはシーンをつ作っていくというか、ストーリーを作っていくこと。うん、選手だったりチームだったりだとかのストーリーをまあ伝える仕事っていうのが、まあ、一つと。で、もう一つは、やっぱり、その競、競技、リーグオブレジェンドの競技としての試合の内容をいかに、え、うん、見てる人に、まあ、実況という立場ですけど、解説者を引き出しながら、 伝えること、その二つだと思っています。 유도하면서전한다뭐그런것같습니다지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘 えー、すいません。長いことですね。DFM が独走しているリーグだったと思うんですけれども、今年はちょっと変わりましたよね。その辺についてどう考えてらっしゃいますかそうですね。デドネーションオーカスミは新たなチャレンジを今年は多分行おうとしたんですけど、それが後半戦特に多分持ってきたかった本番の BO5 にまあうまくいかなかったなっていうのが大きな要因なのかなと個人的には感じているという点と、あとはなんでしょうね。いいことだと。 純粋に。まあ、これは、チームからは、嫌がられるんでしょうけど、うん、力が、なんでしょうね、下側からも、上に登ってきたっていうのを、なんか証明できるような、まあ、ものなんじゃないかなと感じてます。え、그것은 DFM に새로운도전을、え、했다는얘기인것같고요。그게、그、후반전에점점、ちょっと、あんまけで가지고、 어제일좀하고싶었던다전제 BO5 에서잘안됐었던것같습니다그리고뭐두번째로서는근데오히려좋은일이라고생각합니다뭐순수하게그팀한테는좀안좋게볼수도그팀이안좋게볼수도있지만그래도밑에서치고올라왔다라는것을증명하는것같습니다그 LGL, LGL 팀은지금까지해외 대회출전했지만이제본선에오르지못했거든요월즈나 MSI 나굉장히개인적인생각을좀듣고싶고이 제, 제가작년에세로수상하고인터뷰를했을때좀발전이더딘이유로이제대통령의 DFM 의라이벌팀이없어서그렇다고얘기를했는데그내용에좀동의하는지좀궁 금, 하다궁금해요 LJL 팀은세계大会해외이다 ごめんなさい。国際大会ですね。国際大会の本戦などにはちょっとまだ進んだことがないですよね。で、えっ、ー、と、去年なんですけれども、うんえー、t f m のセロス選手に僕はインタビューしたことがあるんです。で、えっ、ー、と、その時に、えー、日本の、ま、LJL の発展がちょっと難しい理由の一つとして、えー、ライバルチームがいないということを挙げられてたんですけれども、うん、それに関しては同意されますか 今まではそうだったんだと。まあ、というかライバルチームがいたんですけど、まあ、ちょっと解散というか、いろいろあっていなくなってしまって、うん、まあ、それは確かに同意しますが、今年は戦国ゲーミングが本当に強いチームになったので、あの、まあ、ライバルというか、まあ、そういう位置づけにもなりますし、まあ、V3 も、うん、実力的には結構、今のデレンションを霞んだったら、あのー、なんでしょうね。戦えるというか、 した試合を行えるようななな、まあ、位置づけにいいるんじゃないかなと思ってますかじとライバルチおっ없지는않았어요。그런데、もう팀이해체되거나、もうよ러가지상황때문에그렇게된것같고요。그리고、올해는、センコックゲーミング이、어떻게보면、ライバル이라는위がっ올라왔고요。そして、V3 도실력상봤을때는、지금 DFM3 대로는충분히とができる 그밥빙의경기를할수있는 그, 그런위치에있는것같아요생곡구에는이제블랭크선수가있고요 、네、vsl 에는이제부기선수가있는데똑같 이, 이제정글러잖아요 、네、 근데이제부기선수가제가확실하게들은건아닌데이제 ljl 최고의정글러라는평가도있어요좀그두선수에대한좀생각을좀 ここしとはょうい、戦国ゲーミングにはブランク選手、そして V3e スポーツにはブギ選手がいると思います。で、それぞれ両方ともジャングラーの選手なんですけれども、まあ、あの、ちょっとこれは確実な話ではないんですが、えっ、ー、と、どこかでその、えー、ブギー選手が LJL で最高のトップジャングラーだみたいな話をちょっと見聞きしたようなことがあるんですけれども、まあ、相津さんのお考えはいかがでしょうか。そういったシーンは実際あったと。 を思っていります。ただ、総合的に見ると、それぞれ、その、どう言ったらいいんでしょうね。プレイヤーの質というのがあって、うん、あの、ブギー選手は、まあ、頑固してゲームメイクをしていくよう、自分が育って自分がキャリーしていくスタイルのジャングラ ー, あーなんですよね。で、対するブランク選手は、 あの、もっと眼光ヘビーにやってた去年がそういう印象なんですけど、今年に限ってみるとすごくコントロールをして、まあ特にドラゴンだったりオブジェクトファイトをうう、まあ、コントロールしていくような、まあ、タイプのジャングラーなので、まあタイプが違うので一概にどちらがナンバーワンかっていうのはかなり難しい水準にあるんじゃないかなと個人的には思ってます。なのでまあチームがその2人をどう活かすかっていうことになってくるんじゃないかなと。えパン軍 두기선수가예제최고의정글러아닌가라는얘기가있었는데요그것은그런장면도확실히있었습니다있었는데요그종합적으로봤을때는플레이어의어떤스타일이나선질같은게약간선질이라고해야되나 뭐, 뭐라고해야되죠스타 일, 스타 일, 스타일 네, 네플레이어들의스타일이좀달라요 부이선수같은경우에는갱킹을하는스타일이고그자기가선장해가지고캐리하는그런플레이를보여주고있고요블랭크선수같은경우에는작년에는뭐갱킹도했었지만올해경기를보면은약간뭔가컨트롤을하는스타일이고요그어브젝트타이트같은거를준시하는스타일이됐어요그래서 뭔가플레이스타일이다르기때문에어느쪽이탑이다그가장잘한다이런거를가리기에는조금어려운것같아요그런그그선그두선수들의팀이어떻게살리는지그것이관건인것같습니다일본은이제프랜차이즈시스템을도입한지역이거든요이제그것도이제한국팬들은모르다가최근1년전부터인가좀알려졌을거예요근데 그프랜차이즈시스템도입으로좀달라진것은무엇인지하고또아까이제한국팬놀라운분이기준에미달된팀뭐예를들어서언솔트게이밍하 고, 그고몇개팀이탈 출, 이이출시키는거에좀많이놀랐는데좀그거에대해서는좀어떻게봤는지좀궁금한하네요 今度は LZL のシステムの話になりますけれども、フランチャイズ制を、えー、多分1年前ぐらいから導入したというふうに聞いてるんですけれども、それによって変わった点は何ですかっていう質問と、とまあ、基準が結構厳しくてですね、例えば USG のようなチームを結構、なんて言ったらいいんですかね。ペンタグラム。 ペンタグラムはどうだったかな、うん、ペンタグラムや USG など結構、えっと、基準に満たないチームを、こう、バッサリと切ってしまったというような印象があって、韓国ではちょっと結構驚いたっていう反応が多いんですけれども、その辺についても聞かせていただけますかああ、はい、フランチャイズ制になって変わったこと。ああ、そうですね。変わったこと。は い, はい、はい、はい。 フランチャイズ制にまずなって変わったこととしては、まあ、チームが長い目で選手を育成できる、まあ、チームを育成できるようになった。今までは入れ替え戦があったことで、まあ、かなりなんでしょう、こう切羽詰まったじゃないですけど、うん、そういう状況がすごくあった。あとは、日本国内がまだあのまだまだ発展 e スポーツとして発展途上の国で、やっぱりチームがそのスポンサーであったりだとか、そのプロチームとして活動していけるようになるまでに、 1年間で終わってしまうとなると、まあ、かなりスポンサーもしづらいという状況が、やっぱり国内ではどうしてもまだまだあるというのが現状なんですよね。なので、フランチャイズになったことで、2年、3年とこう見ていけるので、チームとして、まあ、運営サイドの立場ではありますけど、チームとしてはすごくチーム運営がしやすくなったんじゃないかなというふうには感じています。だから、まあ、選手たちもそこの安心感というのは、ちょっとは、 高いんじゃないかなと、フランチャイズになったことで、と思っています。 그일본같은경우에는국내에서아직 e 스포츠라는문화자체가발전도중에있어요그래서그스폰서그하는거라든가뭔가활동하는데있어서예를들어서1년만에끝나버리는게꽤만약에떨어지고그렇게된다면은조금그운영하기가힘들었던부분이확실히있었습니다그래서그약간그런예그런부분이없어지고 그 2, 3년앞을보면서할수있다는게그팀운영쪽을보면은그운영하기쉽다운영 하, 하는데좋다라고생각하고그리고선수들도그런면에서약간안심하면서플레이할수있는그런환경이마련됐다고생각합니다 多分世界から見ると急に切られたようにまあ見えるとは思うんですけれども、多分そういったことは、僕は詳しいことは分からないんですけど、多分そういったことは急には多分していないと思うんですよね。必ずしも2016年にえまあ公式リーグとしてなって、で、まあ、今年が2020年、もしくは2019年、だから2、3年はまあいよいよが少なからずあった。まあ、フランチャイズ化してそういったどういった話が行われたか分からないですけど、少なからず待っていた。 ど、あの、改善されるというのを待っていたとは思うので、まあ、それは悲しいことでは、あまあ、ありますけど、えー、まあ、これから先を日本の、まあ、e スポーツ市場として見たときにライオットが判断したのであれば、まあ、僕は仕方ないのかなというところという、まあ、それ、そうすることでより良くなっていくのであればという考えの方が、まあ、強いというところではありますね。まあ、かな、悲しいといえば、悲しいですけどね。はい。 세계에서봤을때는갑자기뭔가잘라버렸다뭐그렇게보일수도있는데요근데그솔직히말하면은저는그쪽상황에서는잘모르겠어요네잘모르겠는데제가봤을때는아마도그렇게갑작스럽게잘린거는아니라고생각합니다그2016년에그라이옷게임스에서정식적으로이렇게공식리그가됐어요근데그렇게생각하면은지금은 그2019년이었죠작년에그때까지 2, 3년의그시간이있었어요그래서그사이에개선이될것을아마기다리고있지않았을까라는생각이듭니다그래가지고그게안돼가지고그렇게된것같은데요그것은뭐분명히좀슬픈일이긴하죠그런데그일본그 e 스포츠시장이라고봤을때는봤을때라이엇이 뭐그렇게판단을했다면은 그, 그판단으로인해그 e 스포츠상황이좀더좋아진다면은뭐저는예괜찮다는생각이고요물론그슬픈일이긴합니다그오늘이제 SK 가프랜차이즈시스템도입을발표했거든요좀그 IT 상은어떻게좀보고있는지도궁금해요 では今日なんですけれども、LCK もフランチャイズ化するということが発表されたんですけれども、はい、それについてはどのようにご覧になってますかいやー、ちょっとびっくり、<笑>びっくりしたっていうのが、まあ、正直なあ感想というか、まあでも、世界的にそうなっているので、まあ、そうなっていくんだろうなというのは、予想はしてましたけど、早いなというのが、個人的な感想なのと、あとは、 優秀な選手はたくさんいるので、エレ階戦も見られなくなるのはちょっと悲しいかなと、グリフィンみたいなチームが、うん、あーこう出てきてっていうのがやっぱり LCK の伝統じゃないですか、そこはちょっと残念な部分ではありますけど、でもなんか確かあの、給与の話もちょっと出てましたよね、そういった待遇が、選手たちの待遇が良くなったりだとか、シーンがそれで成長するのであればいい方向に進むんじゃないかなとは思ってます。 되게놀랐어요그게솔직한소감이고요근데세계적으로프랜차이즈화가되어 있, 있기때문에그한국도언젠가는그렇게되지않을않았을않을까라는예상을하고있었어요하고있었는데되게빠르다고느꼈어요한 국, 한국같은경우에는우수한선수가되게많잖아요그래가지고승관전이없어없어진다는것은조금아쉽다는생각도 들어요예를들어서옛날에그그리핀같은예그런팀이그밑에서치고올라오는게어떻게보면전던같은거였잖아요그런게없어쩌진다는게조금아쉬운것같아요네그렇지만그급여문제도조금나왔었던것같아요그그런얘기도좀어느기사에서본것같은데뭐급여나대우같은부분에서좋아지고한국그프로신이더좋아진다면은그거는좋은방향이라고생각합니다 実は韓国の人たち、ファンの人たちが、日本のリーを見て一番驚いたのが、ソフトバンクが参入してきたっていうことに驚いたんですけれども、その点についてはどのように思われてますか びっくりしましたね、正直<笑>。びっくり、びっくりしましたけど、まあ嬉しい、嬉しいですよね。純粋に。大きい企業が入ってきてくれるというのは。なんで、もっとこう、まあ T1 じゃないですけど、T1 みたいなこう大きい企業がいっぱいこう参加して、プロ野球チームだとか、あとサッカーチームだとか持ってる企業が入ってくれるのが、まあシーンとしては安定しますし、 プロ選手というのもより良くなるので、えー、もっと入ってきてほしいですね。はい。すにっきたののは単テレコムと 그런큰기업이참가를해가지고예를들어서야구팀이나축구팀그런걸가지고있는기업이들어오면은그 e s p o 시인도안정될것같고그리고선수들도더좋아지고있지않을까라는생각을하기때문에더들어왔으면좋겠어요지금이제 LG 는요시모토홀맞죠네맞아요 그래서이거를진행중인데이작년에서버결승은또체육관에서결승을진행한걸봤는데그래도이제많은팬들앞에서중계했을때느낌이어떤지궁금하고요그다음에지금은이제무관중경기로하고있는데거기 에, 거기에대한느낌도좀어떤지궁금하다고물어봐주세요또맞다조질문이두가지가되는것같은데요 LGL 은지금에이또요시모토오가리고 運営してるというふうに聞いてるんですけれども、去年はファイナルの時に大きなこう体育館のようなところを借りて、えー、やっていったと思います。で、その時のように、その大勢の人の前で中継するっていうのは、どんな気分だったのかっていうのを、まず聞きたいのと、あと現在は残念ながら無観客で中継されてますけれども、その辺についてはどう思われてますかそうですね、大きな会場でやるのは、うん 嬉しいというのが、まあ本音ですね。あの、やっぱり、まあ、ツイッチとかで視聴者数という数字はまあ見れますよね。数万人が見ているというのはわかるんですけど、実際に自分のその生で、え、お客さんを大勢見るというのは、純粋に嬉しいというか、これだけの人に認められてる、これだけの人がまあ見たいと思ってくれるものを提供できているんだっていうのは、やっぱり、 すごく嬉しいというのが純粋な気持ちなのとあと乗りますよね気分はねと、はいうんうん、いうのはありますねで今、まあ、無観客試合ということで行われてますけど、まあ、ちょっとやっぱり、えー、寂しいですよね一番は、まあ、いんそうですね一番としてはやっぱり見たいと思ってくれてる人が来れないという現状とあとは、えー、プロ選手ともっと交流ができるようなファンミーティングとかそういうこところ ができないのはやっぱり、うん、寂しいなという気持ちはありますね。あとあの、そうですね、環境的になんですけど、選手の声があの普段以上に聞こえるというのが、なんとも不思議な気持ちではあります。 뭐예를들어서트위치같은경우에는시청자수는볼수있잖아요 몇, 몇만님보고있다라는거는숫자로나오기는하지만그실제로그닥산노아보면서실제로많은사람들이죄송합니다 <웃음> <웃음> 다시할게요다시할게요실제로예많은사람 이, 이보고있다는거를제눈으로볼수있다는게정말기쁘고요그리고이렇게 게많은사람들이보고싶다고생각하는콘텐츠를제공하고있다라는느낌이들어서정말좋습니다저도흥분돼요그리고그무관중경기를지금하고있는데그것은역시약간씁쓸하고슬퍼요가장보고싶어하는사람들이현장에못온다는게 、네、 정말아쉬운것같고요그리고그프로선수들과의 교류같은거를팬미팅같은거를진행하고있었는데그것을못한다는게정말슬프고네그런것같습니다그리고하나만또그환경에대한얘기인데중계를하고있으면은선수들의목소리평소보다더많이들려요그게좀신기한것같아요